皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。7月31日、とりあえず、サブストーリーのクエスト経験値をもらってからでないと、メタル迷宮招体験はもったいないと気づきました。というわけで、今日もサブストーリーをこなすのでした。クエストナンバー679は、一言で言うと、5000兆ゴールド欲しいと叫びたくなるような内容でした。 クエストを一つ作るだけでも結構な時間と労力がかかるので最新の小ネタを入れても微妙に古くなるのがいい感じですねなかなか難しいものだなという思いを抱えながらクエストナンバー679が終わったのでした引き続きクエストナンバー680ですこちらはメインストーリーの後日談という感じの濃いめのクエストでしたまさかこのフレーズが再登場するとは 調べてみたら、1年以上前のメインストーリークエストだったみたいですね。まだ1年しか経ってませんが、すごく懐かしいです。そして、このクエストの報酬が、まさかの品物でした。とんでもないものをもらってしまいました。実物の様子は、ぜひ自分自身の目でお確かめください。あと、一生スベスベできる権利がもらえるのも素敵ですね。思う存分、スベスベさせてもらいましょう。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。